ユリカゴとしましたよし、いいぞユリカゴの情報が得られる。いかがされましたレオはユリカゴと元老院の関与を疑っている今の音声からお分かりになるのですかあれは絶対防壁フェリオンだええ、ここです絶対防壁フェリオンという言葉を使っていますそ、それが絶対防壁フェリオンは西王朝の特権法術 西欧やその側近と元老院のようなごく限られた立場しか行使できないものですからななるほどだからレオはあえて音声の詳細については語らず元老院の監視が及ばないセップとコンタクトを取るように促したのか急ぎましょうセップとのコンタクトははい問題なく少し引き返す経路になりますが仕方ありません進路を変更し全速で航行してください ここはどこ？バックヤードよ。う、またあんたか。で、ババックヤード？どこですかそれ。聞いたことあるようなないような。てかそんなことよりなんか体がだるくて頭が重いんですけど。 生身でも耐えられるようにあの男が作ったフィールドの中よちょっと息苦しいかもだけどじきになれるから我慢なさい。え、あ、はいところで、なんで俺はこんなところにいるのでしょうあの男に会いたがってたでしょ伝言があるからってはあ、でえ、え、え、じゃあここにあの男がいたりしたり そうよ彼と面と向かって話せる人間なんてそうそういないんだから役 く, くじゃないマジなのですかえなんかちょっと僕緊張してきちゃったな新鮮な反応ねあれでもさ伝言はあんたに伝えたろ残念だけどあなたの発した言葉は二次複製が禁止されている特殊な文言なの だから私から彼には内容を伝えられないのよねえっと僕ちょっと理解力足んないかな<笑>ガタガタうるせえな黙ってついてくりゃいいんだよははい戻ったねお待たせ連れてきたわよ ありがとう、イノここいつがあのあんたがはじめましてアクセル・ローこんなところまで呼びつけてすまなかったねははじめまして因果律干渉隊君のことはよく知っているよあそそうなの早速で申し訳ないけど 聞かかせてくれるかいえオリジナルから僕への伝言を預かってきたのだろうあ あ, あ, あそうそうでしたちょっと大丈夫しっかりしてよねすみませんねちょっとぼーっとしちゃってじゃ行きますよ この音ふ普通に喋ったはずなのにやっぱりね第三者が立ち会っても本人にしか聞こえない仕組みかオリジナルはさすがの隠ってところかしら、うん、なるほどそういうことかどう元老院の目的ははっきりしたんじゃないああ これで全てが繋がったあの第二次聖騎士団選抜大会などという茶番劇の説明もつく少々後手に回ってしまったけどねクロノスこれ以上君の思い通りにはさせないあのお取り込み中すみませんああ失礼伝言は助かったよ俺はもう帰っていいかしら もちろんだしかし何のもてなしも礼もないままでは申し訳ないいやいやいやお気遣いなくちょっと先を急いでますからそれは残念だな茶菓子くらいはと考えていたのだけれどバックヤード独自の製法でね多分ここでしか食べられない味なんだよかったらお土産にでもうーんひっ 一つ質問していいですかああんたがそのジャスティスとかギアを生み出し聖戦を起こしたあの男なんだよなああそうだよき気を悪くしたら謝るけどさ俺にはあんたがそんな悪人には見えないんだけど。 やっぱなんでもないです。お菓子いただいていきます。ごっんです。そんじゃ、さよなら。で、出口どこ。<笑>あんたさ、もうちょっと怖いキャラ作っといた方がいいんじゃない。そうかな。 エルフェルト・バレンタイン出来損ないの人形どもを虐殺します二<笑>回目だけど相変わらずバイオレンスな寝言だぜ聞かれちゃいましたおうやだ恥ずかしい恥ずかしいのかそれだだって女性としてのたしなみがたしなみってなんだ もういいじゃないですかそれより今日はどうしたんですかえー、っと別にべ特に理由もなく乙女の寝顔を見てたんですか あ, あそそれってどうかと思いますよデリカシーに欠けますいいじゃんか減るもんじゃないし減るんです自尊心とか私の対外的な評価とか それにこういうことに慣れてくともうどうでもいっかとか思うようになって女子力が減ったりこの恥ずかしいことを思い出して睡眠時間が減ったりして寿命が減りますきっと変な寝顔でたらしなくあっあっよよだれとか垂れてましたいやセーフはは <笑>, 笑い事じゃありませんいや エルは本当に感情があるんだな前のバレンタインとは大違いだみ認めてくれるんですか私に感情があることをえだって普通にあるじゃん感情のないやつがそんなにワーキャー騒がないだろ意外ですだってソルさんは私の感情を偽物とかお芝居だとか言ってたからなああ親父は頭が良すぎてバカなんだよ 何でも説明できないとすぐに未間にしわ寄せちゃうからねそうなんですか人のいないところで陰口を叩くとはいい度胸だなあソルさんなんだよ本当のことだろてめえが考えなさすぎるんだ少しは警戒心っていうものを覚えろ大丈夫だよエルは悪いことなんかしないだろあおはい ほら何受けすぎだ大体エルフェルトてめえもだチンから何か聞き出そうとしているなら無駄だこいつから意味のねえ話か間違った情報しか出てこねえぞくそー反論できねえでもよ親父たちの方はどうなんだゆりかごの次の行動ってやつは何か分かったのかよ今イルリアを中心に 世界規模で対策会議が組まれている最 も, も情報が少なすぎて足踏みを続けているようだが、ね、こちらの情報を渡せれば少しは進展するかもしれないなんでそうしないんだよ犯人が元老院だからだ奴らの息がかかった人間は世界中に5万といるどこで聞き耳を立てているかわからん関わる人間が多くなるほど こちらの作戦がバレる可能性も上がっちまうじゃあ元老院の仲間を全部どっかに閉じ込めときゃいいじゃん奴らの仲間は世界中にいると言ったろうそいつら全員を疑ってたらキリがねなんかめんどくせえなまったくだよ。せめてゆりかごの足取りがつかめればここの戦力だけでどうとでもなるんだがなエレはわかんないのかごめんなさい ここにいたかソル協力者を得られるかもしれない海んどういうことだレオも元老院のことを疑い始めた少し引き返す航路になるが本船はツェップに向かうことにしたセップレオも独自のホットラインを持っているツップの回線は特殊でイルリエの技術では傍受できない おそらくそれを使って彼と連絡を取り合おうということだろう ZEP は国連非加盟の独立国家元老院にも真っ向から対立している浮遊大陸国家だから外部との接触も極端に少ないなるほどなイリュリアの中にも頭の回る奴がいるってことかああ z e 到着前に話がしたいちょっと来てくれ 親父は本当に頭固いよなしんえシしんどうしてシンはソルさんのことを親父って呼ぶのそっか俺たちばっか質問してたけどエルは俺たちのことをよく知らねえもんなよしいいぜ何でも聞いてくれようんシンは甲斐さんの子供って聞いてたけど親父は俺の育ての親なんだ ガキの頃に預けられてさ他人で旅した時間がエキサイティングすぎて親子のような絆ができたって感じそうなんだでも、じゃあカイさんのことはなんでお父さんって呼ばないのうーん、なんかさ今更照れくさいっつーかうーんよかったよかったシンはカイさんと話すとき なんか他人行儀に見えてたから嫌いっていうわけじゃないんだよね あ, ああ嫌いじゃねえよ昔は大嫌いだったんだけどなえ俺の母さんはギアなんだだから世間の風当たりってやつそいつが厳しくて昔はずっと日陰で暮らしてたガキの頃はこんな生活いつまで続くんだ 誰のせいで母さんがこんなに苦労してんだって俺はそれを全部カイのせいだと思ってたんだ<笑>でも違ったカイは母さんと俺が平和に暮らせる世界を作るためにずっと一人で戦ってたんだ今は訳あった母さんはイリュリアから動けないんだけどそれも本当は母さんが死んでしまいそうなところをカイが命懸けて助けてくれたんだ ーああ、なんで涙と話が同時に出てるぞ。純愛じゃないですか、はあ？素敵な話ですね。死を超えた禁断の愛。私もそんな愛し愛されるのめくるめく青春を味わってみたいの。そそうなのか。でも。し 今はその誤解は解けてるんでしょだったらちゃんとカイさんのことお父さんって言ってあげなきゃダメですえー、ええー、じゃありませんすぐにじゃなくてもいいきっとシンがそれを言いたくなるときが来ると思うそのときはねそんなときるかなそういえば エルとかラムがよく言う「お母さん」ってのはどこにいんだ私たちのお母さんはね本当はいないのえ本当ねちょっと説明が難しいんだけど実体がないというか私たちバレンタインはお母さんからお使いを頼まれたり言いつけを守れと言われるんだけどそれは私たちが生まれた後で なぜか記憶に埋め込まれててそれを思い出してるだけなのだからラムも私も実際にお母さんを見たり触れ合ったりはしてないんだ悪い俺なんか変なこと聞いちゃったかなううん、うん、大丈夫だよむしろお母さんのこと話せるのはちょっと嬉しいでもだからかな私は家族ってものに すごく憧れるのそっかじゃあエルもその純愛ってやつを頑張れ<笑>あれどうした私にはそれが許されてないのうんな何でもないよそれより今度ラムに会う時私も一緒に行っていい ませんジャスティスに対しバックヤード内で何かが干渉した模様う天秤の振幅数がそんな計測できませんデミヒューマ方式で再計算秒、秒間予測 4K 相当アリアアリア聞こえるかい何が起きたああああアリア落ち着いて 体の意識イソグラフが明滅を繰り返していますジャスティスを使って何かが生命を得ようとしているバックヤードからの干渉だとそんなはずがあるか ど, どうしましょう全実験中止ジャスティスを回収します最優先でどういうことだジャスティスの情報質量が銀河軍に匹敵している一個体の精神が 組織生命のエネルギーを超えるというのか何かが被検体の遺伝情報を認識しました捜索が始まります何だって意師があるのか医師まさか慈悲なき刑事か混乱を防いで何かの定義を便宜的に X と呼称しよう以降新たな未確認情報隊は連番して X 453秒で現世に具現化します信じられない侵食速度だ。なだ何としても食い止めろ地球が情報を開してしまう主任ジャスティスの生命活動を停止してみてはダメだギア細胞は被検体の生死にかかわらずバックヤードとのバイパスとなるあリ聞いてくれバックヤードから何者かが君にコンタクトを試みている医師の力で それを拒否するんだ<笑>が頑張れ頑張れ頑張れ頑張るんだフレデリックの元に帰るんじゃなかったのか V2 レポートを打ち込んだ現世からの情報供給は遮断できたはずだ<笑>ダメです被験体の遺伝情報からリンクに飛んでいます X2X3 以上 2体が確認できます座標特定北緯35度40分51秒東計139度46分日本か管轄外ですそれに絶望的に遠すぎるこのままでは183秒後に2体とも現世に具現化しますオラトリオ星人を使おうアウトレイジ外装は破棄して違法パルスが拡散します うやくににすることにバカ野郎そんなもの事後報告で構わん<笑>試作のカタパルトも使えオラトリオ水準装填アップロードまで<笑>ど640秒<笑>くそ、時間がモジュレーション反応確認 X2X3 実態を得ます なんだ目か耳もあるぞリンクジャンプ反応拡大新たに X388 まで定義これはあの時と同じだ1999年の再起の日そんなバカなあれは電算機器にしか反応しないんじゃなかったのかなんてことだち地球はあと1時間もすれば。 人間の星ではなくなるハリアジャスティス強制制御に切り替えてくれ、ね、何が起こっているの体が意識が何を言ってるの座標プリセットゾーン 8-81 対一。をロックオン頑張れ準備出力オーバーロードプラス 40! プラス四十ですか日本が消滅しますよ発射だしてるあ、私にはそうだよねすまらかった僕らを襲うぞ主任頑張れ発射すまらないアリア たのあの光は何私は私は何をったのアリア待っていてくれ。 もうすぐ解放してあげるからねまもなく到着だこれでゆりかご対策が前進するかもしれないそれまでに我々も情報を整理しておこう バレンタインどもを締め上げるのが手っ取り早いと思うがないつまでシンと遊ばせておくつもりだセップにも尋問官はいるひとまずは彼らに任せようまどろっこし<笑>ソルお前は本当にあの男に復讐を果たすためだけに私たちと行動を共にしているのかなんだ急に 知りたいんだお前は本当に世界の運命に興味がないのかつまらないことを聞くなつまらなくなどない確かにお前はあの男に改造を施され人間ではなくなったのかもしれないだがそれで心や魂まで変化が起きてるわけではないはずだはあだからなんだお前を信じたいんだ最後にはきっと 人々のの剣ととなって戦ってて戦くれるのだと何を言い出すのかと思えば笑わせるないいか俺は化け物だ全てのギアとあの男を駆逐するためだけに生きている世界が危うくなればそりゃああがくだがそれは俺の目的のためだそういう意味じゃ俺はあのバレンタインどもと変わりはねえ下手になれ合うつもりなら 俺は降りるぞ一人でやらせてもらうだったらなぜディズイを助けたんだ何ディズイは私の妻であるディズイもギアだその息子であるシンも半分はギアだ全てのギアを駆逐するというのならなぜ二人を見逃す<笑>この話はやめだ 二度とするな待て逃げるなソル加減にしは叩きのめされてかやってみろ上等だお前はその復讐が終わったらどうするつもりなんだ先のことなんて知ったことかそうやってシンが言うように孤独に生きていくつもりか 私はお前の過去を知らない信頼に足る仲間がいたのか誰かに思いを寄せたことがあるのかなぜあの男やギアに対してそれほどの情念を抱えているのかそしてお前の本当の名前すらな<笑>だがソル・バッドガイという男のことなら分かっているつもりだ 復讐に身を任せて今という時間で自分をごまかしている男だ何だとソル明日という日は来るんだ<笑>それがお前にとって暗く寒いものであるならば私はそれを感化できない こよすぐに何かを変えられるとは思っていないさだから今は私の言葉だけでも届けばいいと思ういいかソル私はお前を待っているいやシンもディズイもみんなもだだから全てが終わったら帰ってくるんだフフフ 気持ち悪いことを言うな頭でも打ったのか<笑>さあなジャスティスの子であるディズイをめとったんだきっと私も普通ではないのさジャスティス三ヶ月ほど前俺は神器をめぐって元老院の連中とやりあった このジャンクヤードを完成させるためになああまったくお前は何でも無茶をしすぎるちゃんと事情を話してくれれば穏便に済んだかもしれないのにそれがどうだかって話だ奴らの人義に対する警備は尋常じゃなかった何が言いたいそれは相手がお前じゃなくても十分警戒することだろうそこだ 元老院が俺じゃなく神義の存在自体を恐れていたとしたらそれはなぜだと思うまさかカイザマ間もなくテップに入港しますいやあ また来たのよくもそうそう簡単にここに入れるものだね痛いハカオパスってやつだその警備レベルはどうかと思う大体あなたも暇じゃないはず親父達はセップの偉い連中に会いに行くってよだからしばらくはゆっくり話せそうじゃん痛いどうせ俺がついて行っても 難しい話をまとまらない話にレベルアップさせちまうからな自覚があったとは驚きだねでエルは何<笑>お邪魔しますうん邪魔痛い今日こそはお前を笑わせてやる無駄私にそんな感情はないだけどそんなに笑ってほしいのなら 笑ってあげるからさっさと帰っていやそうじゃなくてそうよあなたの本当の笑顔が見たいなくどい道具に感情は不要だったらあなたはなぜいまだに母さんの言いつけを守っているの私たちの役目はとっくに終わっているじゃないそれはあなた自身に母さんを裏切りたくないという気持ちがあるからでしょ 違う、それは使命もういいじゃねえか尋問ごっこは終わりだラム作戦に関係ないことだったら答えられるんだろうそれは問題ない今日はうまいもん持ってきたんだダニーミサイルスのハンバーガーだぜハンバーガーああうん、まいぜ食べ物がうまいとかどうかなど私には関係ない 栄養を十分に満たしているかあるいは過剰摂取にならないかを配慮するだけわかったわかっただったらこいつの評価ってやつを聞かせてくれよ評価どうだ 評価というのは私の主観になるこの食べ物の絶対的な価値を知りたいのなら統計的な観点からああもうそうじゃねえよお前はどう感じたんだしょっぱい 暇ななんだなあなたたちはそれならエル私の疑問にあなたが答えてえあなたはなぜ私を裏切ったのえー、もうどうでもいいじゃない暇なんでしょうーんっていうかちょっとは言いづらいんだけどね私は 誰ととも愛し合うことができないのなぜそんな体になっているのかわからないけどそれがお母さんが私に課したルールの一つ結婚式の時その縛りと私の意思との間で大きな衝突を起こしちゃったんだやっぱりあなたは壊れてたのねでもなんでそんなルールがあるのラムにはそういうルールはなかったの へえエルは不思議ばかりだなここに来たのも不思議パワーとか言ってたしなはいでもその件は実は私自身にも本当に不思議だったんですだからてっきりソルさんとかシンが一緒にいると思ったんですけどね私がここに着いたときにはカイさんしかいなかったからあれってでも結果オーライでしたそっか でもそれすごくねえかエルは俺がどこにいても分かるってことだろあいえ誰がどこにいるかまでは特定できないんですけどね<笑>私にはそんな余計な機能はないもっと完成されてる痛いありがとう ん何<笑>あんなに楽しそうにしているラムは初めて見たあれがうん私にはわかるのねえ一つ聞いていいおうしんは何でラムを気にかけてくれるの一応敵でしょなんだろうなラムはいつも自分は道具だみたいなことばかり言うじゃん 最初は機械みたいなやつだと思ったんだけどどっかで違って見えたんだ感情のない道具じゃないと仲間が認めてくれないそれを怖がってるように見えたんだよラムがああ俺、そういうの身に覚えがあるっていうか感じたんだよねえ、シンんもし全てが終わったら私たちバレンタインは どうなるのかな。どうって、俺にはわかんねえよ。だけど、俺たちもう仲間だろ仲間。ああ、それなら多分、甲斐がんとかしてくれるんじゃないか。仲間。仲間。なんだ、どうした。うん、私、なんだか嬉しくて。<笑>変なの。